日常演舞の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演はいというわけで本日まあ多分この動画撮影してるんじゃなくて公開しているのは11月1日なのですが本日をもちまして自分は33歳になりました<笑> まあ毎年言ってるんですけどもうまあ33歳ともなってくるとさすがにバカ騒ぎ誕生日でバカ騒ぎするという年ではないのですが、ね、やっぱりそれでも1年を迎えるとまた謹慎聞って頑張ろうという気持ちになれますというわけでまた1年よろしくお願いしますねというわけでやっぱり誕生日といえばケーキですよねこちらいろんな昨年の誕生日のケーキでもお世話になった地元の木もみの木さんというケーキ屋でいろんなケーキを買ってきましたあれ ホールケーキじゃないんですか？と突っ込まれるかもしれません。はい、最初はホールケーキを買いに行ったの買おうかなと思って行ったんですけど、なんか置いてあったホールケーキが去年も食べたベリーのタルトしかなかったんですね。でまあ、同じもの食べても仕方ないのでまあ。ホールケーキにこだわる必要はないかと思って、飽きらしさを感じられるケーキを使ってみました。ちょっと残念なことになってますけど、というわけで。うん、これ以上。 被害は増やしたくないうーんまずはケーキの中でも異質なこちらのかぼちゃプリンから食べていきたいと思います結構重量感ありますねまあ予定通りに公開していれば昨日がハロウィンだったのでそのハロウィンでもあったんでしょ<笑>このお飾りもなんだかかわいいそれではおっとあの顔は描いてないんですねジャッコーランタンのうんそこはちょっと残念かもでは お野菜プリンいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。<笑>嬉しい話じゃないのよ。さあ、私たちと一緒にまた頑張っていきましょう。はい。<笑>そのための力をあなたたちからいただきますよ。やっぱり秋の味覚といえば栗だな。だけど。 さつまいもやかぼちゃだって甘いそして優しいというのが本当に口の中にから伝わってきますうーん1日遅れのハロウィンというのも捨てがたいですねまあ実際はそういうわけではないんです<笑>そしてワグリやクリムースはうんどうだろうモンブランはど直球できますね変化球もあれば 直球もあってどれも美味しいです他のケーキもまた食べに行きますねそれじゃ あ, ありがとうございましたまたよろしくお願いしますごちそうさまでした<咳>最初に食べたこちらのかぼちゃプリンですがかぼちゃの優しい甘さがとろーっと口の中でとろけてきて心が癒されるそんな味でしたやっぱりかぼちゃは優しい<笑>甘さが売りのスイーツですスイーツじゃないよ野菜ですね それね、次にその次にモンブラン和栗ロール栗ムースという3つの栗ケーキを食べずに食べたんですがモンブランは割とシンプルな栗の優しい甘さが広がってきてコリッとした食感やさっぱりとしたスポンジケーキがあるあ割といろんな人年代に受けそうな味商品にまとまっていました一方で和栗はあと結構なんだなんだラム酒かブランデーかそういったお酒の 香り味がかなり強く出ていたので小さなお子様が食べるには向かないと思いますあとお酒にまあ自分も弱いので弱い人も食べられなくはないですが栗を求めてしまってお酒に負けるとうんな分もありますねですが栗の甘さも感じることはできました栗ムースも同様の傾向が見られましたが和栗に比べると香りはやや控えめですなのでちょっと 大人の栗を味わいたいのであれば栗ムースな、まあ、なんか安全な変化球はいらないのでとにかく栗を味楽しみたいという場合はモンブランがおすすめですでまあ近くにお店がある全国展開のお店ではないのであくまで近くに住まわれていればの話ですが<笑>、うん、そのことを忘れてたであさらに紫芋のタルトですかさつまいもの優しい甘さで紫だとちょっと 普段食べるさつまいもと甘さの感じ方が違ってより優しくねっとりとした甘さを感じることはできました紫芋全般がそうなのかそれとももみの木さんで使われている紫芋だけがそうなのかは自分には判断できませんがどことなく通常のさつまいもよりもさらに優しい甘さを感じることができましたねで最後に食べた抹茶ケーキこれは空き感ないかなとは思ったのですが、まあ、失礼ですけどね食べてみると中から栗が出てきてきっちり 秋の味覚を楽しむことができましまたで甘さはかなり控えめで後ほと苦みの強い今回食べた中では少し変化球のケーキでしたですが抹茶が好きなので嬉しくおいしくいただきましたんー今回の中だと自分はやはり秋の味覚である栗を一番楽しむことができたという点でモンブランが一番好みでしたなので代表としてうんー5点とさせていただきます 次はホールケーキ食べたいな、まあ、来年かそういうのはでは七福神参りロックンロールなのでやらずなりいやいやお参りはしましょうよというわけでまあ第1年頑張りたいと思います33歳の日常演舞もあ な, たをあなたにいろんな食レポや